今日演目伊豆砂丘イタイスキッツ今日最後の演目となります、えー、曲は踊り砂丘い愛日本です、えー、みんなで楽しく踊れればいいなって思うので皆さん応援のほどよろしくお願いします。 日本。